私たちアクトの、えー、オリジナル曲「春夏秋冬」という曲ですえっ、ー、とコロナの世の中になって、えー、お祭りが中止になって、えー、約2年ぶりの、えー、この曲、えー、踊ることになりましたえっ、ー、ととてもありがたいことだなと思いますえっ、ー、と主催してくださった、えー、皆さん えー、本当にこの場を作っていただきありがとうございました、えー、精一杯気持ちを込めて踊りますので最後までどうぞよろしくお願いしますそれでははいありがとうございますよろしくお願いしますお願いします 別れ夏、ナ空飛ぶ恋、秋、幸せ、自りぬくもり、悪祖2021、静か、シュート ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました悪、うん、人さんの年収